みなさん、こんにちは。著者のちんきでございます。えー、ここがあ伊豆鉄道の伊豆箱根鉄道の塚原という駅のすぐ近くにあります交差点のところのお第1番ね第1号の えー、洗の移行になります、えー、このように、えーまあ、このようなですね、えー、ちょっと空間、あのー、したような跡もありますがこれはあのー、ところどころに穴が開いているのはこの穴のところにプ、えー、ランクトンの化石つまり、えー、カルシウムがです、ね、あったでそれが酸性の雨。 そしてまた酸性の水によって、えー、溶けてしまったために、えー、岩に小さな穴が開いているわけです比較的大きなプランクトンが入っている石の場合はこのようなあ ボ, コ ボ, コボコボコとした感じになります非常に年代が何億年数億年そのもっと前になりますと、えー、プランクトン自体が非常に、えー 細かくなりますので、えー、石の肌がですねあの研磨をしてみますとプランクトンが小さく入り混じって、えー、平均にあの、えー、酸化溶けてしまうためにです、ねえー、この石の肌が滑らかになるという形になります。でえー、この除は、えー、塚原 のここに到着したものとそれからあの、えー、三浦半島の佐島のところに難破、まあ、をした激突をしたその船とどのような違いがあるのかということでありますけれども、えー、伊, 豆あの伊豆七島のところの八丈島にまず徐クが。あ 船を進めて一番第一回目のの航海の時はそれは、えー、子どを同男同女500人ずつをそれぞれ、えー、船に積んで男の子と女の子をバラバラにしてそして幽閉、えー、しなさいという命令でしたで、えー、この塚原の意向というのは、えー、その1年後 まあ、中には2年後、3年後という方もいらっしゃるんですけれども、そのお私立に基づいていけば、次の年、えー、1万2000人、えー、そして、えー、100国、すべての穀物、そしてすべての、えー、いろいろなあ道具を作れるう商人、そして、えー 大工でありますとか工業のできる方でありますとか刀鍛冶でありますとかさまざまな職業の方々が、えー、船に乗せられていくというよりももう新という国のあまりにも厳しい政治情勢の中で、えー、逃げていこうということでこの高麗という新天地を目指して船が来たわけです。で、えー、この第1号遺跡につきましては まままずここのの辺からこの丸いい石が出てまいりますそしてこの旧家の上の方からはですねなかなかあのご協力は得られない状態でありますけれどもまん丸の石があの神社がありましてそこにお祭りをされている状態ですで確かに銭刀鉱というところのです、ね、石であることには間違いがないそしてまた戦刀鉱というのはですね非常に 何千キロもあるような 1,000 キロぐらいの非常に、えー、長い川ですのでそしてまた上流は慶徳地という、えーえー、白地を作るための、えー、町がありますその町の川というのはですねグーグルアースで見ますと川に真っ白にこう、えー、砂がですねそれはあの、えー、ところどころこ土手のところにこう山積みになっているんですがその 白白い粉は実は実その白磁の原料になる焼き物の原料になるものなんですねその白いちょうど石英化した、えー、ガラス状のもの K3 そういうようなものがですね真っ白のものがこの石の中に実は入っているんですねで、えー、上流であれば先頭校の上流であればあるほどその化石化というのはもう完全に そのガラス化してくる非常にあの長い年月の間に数億年の間に硬い石に変わってきますところが先頭校の途中でありますとか下の方になってきますと、えー、この石というのはですね、えー、中はこの白い粉の粒子がどんどん大きくなりますなぜか、えー、最初古代の海というのは小さなプランクトンから始まり だだんだん進化ししてて大ききななプランンクトンになってきましたですから地層が下の方であればあるほど大きなプランクトンが入っているつまりここにある穴の開いた石というのはプランクトンがかなり成長してからの石であるつまり戦闘口でも随分下の方の石であるということが分かります。でこの石と 戦、え、闘、ー、校の方のサンプルと現地のサンプルと比べれば一体どの辺の石を拾って船のウイ糸にしたのかということがは明らかになってまいりますでそこで皆さんなんで船に石なんか積むんだとこんなものを積むのに船石なんか積んでたら重たくてしょうがないじゃないですか船が沈んじゃうじゃないかどのように思われる方もいると思いますが 基本的に反戦というのは最近の船はあヨットそのヨットにはセンターボードという海の中に突き出したこういう板がありますその板とラダーで、えー、その風が来る時のそれを、えー、起こしてこの、えー、この安定板この板でひっくり返るのを抑えるんですが当時の2229年代 の始皇帝の「秦の国の30年」という年代にはですね、えー、船の底が丸いちょうど樽のような丸い形をしておりますそしてそれが着底をしていく時に岩のところでありますと船体がばらけてしまいますので必ずなだらかな土地で砂地でありますとか小さな砂利でありますとか船体が壊れるような状態のところには着底はさせないんです。 ただ、今回のこの徐福の時の戦乱の、もういけいけ、エスケープだっていう時には、もうそこのことはもう考えていられませんので、にとりあえず、島にドーンと上陸をさせてしまう、そういうことによって、船を乗り上げてしまって、着底させる、もうその船は二度と使わない、こういうことから、そういう荒業、荒業を成し遂げることができるわけでありますけれども、通常船舶というのは、 何回も使いますので、えーえー、港に出入りをするその時に、えー、砂浜のなだらかなところで、えー、満潮になったらば船を入れて干潮になるのを待つそして、えー、船が横倒しになったところで自分たちは降りる物資を積み込むそしてまた船が、うん、潮が満ちて満潮になった時に 風を見て、海流の流れを見て出航していくそういうような航海っていうのが基本的な航海で全てが風任せということになります。で、えー、ここにこのような石があるということはここは船の一番おしまい船尾の部分ですね。で塚原のグリーンヒルが向こう側にありますので当然小田原の湾から入 まして船は向こうを向いてきますそしてドンとぶつかったわけですねでですからここに1艇ありますけれどももう一つ隣に、えー、もう一つの林がありますそこにもう1艇の船の形をした遺構がございますまあ、これが最初の遺構なので第1号遺構というふうに名付けておりますで、えー、このような発見というのはですね どうしたらいいのか考古学っていうのは非常に古い学問である化石でありますとか恐竜の骨だとかですねところがたかが2200年たかが2229年前の真の時代でありますので縄文時代そして弥生時代初期ということになりますのでま あ, あ古代の遺跡をというんでしょうかそれを研究する分野もですね どうううししてていいいののか困ってしままううとこ を, を言われれる研究者の方もおられますでも私はこのように船の遺構が林のようにそっくり残っているということはこれはもう完全に誰もが世界の誰もが認めなければいけないようなとんでもない歴史的事実であり誰もこんなものをですねでたらめに作って みんななはは世の中を探そううとという人はいないと思い人思ますこれはもう完全にその船の重心の話をしておりましたこの石を積まなければここに風が当たった時に倒れてしまうで す, ですから最低のおものりというのがですね必要になりますちょうど起き上がり拳がですね真ん中に重りがありますとだるまがこういうふうに元の位置に戻る。 それと全く同じことがこの石の重心を作ることによって、えー、ウエイトで、えー、しっかりと復元力を持たせるという意味なんですでもちろん積み荷というのはどんどんあの下の方から積んできます船というのはですね重いものは下に積みますそれでだんだん上の方へ軽いものをかさばるものを積んでいくそれはもう基本ですねそしてまた というのは右側左側両方とも同時に同じ重さのものを積んでいく。でなければ最初片側だけ積んでしまったら船はひっくり返ってしまいますからねこれはもう積む時の船をよく知っている人じゃなければ積み荷を整理して何をどこへ積もうということがですね言えないわけです。ですからそういうことをすることが 聖の国というのは海洋王国であります、えー、この日本という国のはるか昔日本でなかった時それは「蓬莱」と言います中国語で「イと言いますがこの「イに、えー、みんなが来ること東にある「新天地」に来ることこの「新天地」を目指して希望を持って、えー、その「て 殺されてしまうような怖い国から早く逃れていこうということでですね、えー、みんな逃げてきたわけですで、まあ、このようにして、えー、85隻の船が新の国西の国戦闘口から出立したわけですけれどもその中でこの塚原近辺で、えー、確認ができるのが 50堤ですで、えー、塚原のこの駅は標高 22m そしてですからあ海底海抜 0m であった今流れてる川のところの 10m というのが汽水線で、まあ、船が 10m あれば入ってこれるというふうにも考えましたで、えー、問題はですねこの塚原の土地が えー、下は10メートルです、あー10メートル川が10マイナス10メートル、そして上が22メートルのところが0メートル、ところがだんだん、えー、グリーンヒルの方へ向かっていくに従いまして、船のある遺構の場所がですねだんだん実は上がってきてしまう、そしてグリーンヒルという、えー、その遺構のある、 全体的なな移行ののつまり島のようになっていたその周りに船舶を止めたと思われるように昔はそのグリーンヒルの周りが全部海であったですから当然海の両岸に島の両岸に船はこのようにつけてある痕跡が移行ではっきりと認められるわけですでところがそのグリーンヒル入り口というですね えー、バスの停留所があるんですけれどもそこのところの海抜がなんとですね5 0ルなんですつまり3 0メートルも隆起をしてしまっているで実はもっと奥へ行けば行くほどその船の移向はございますで船の長さは1 5 0メートルが2 0 0メートルというのもあるんですそうやって船の幅が通常は 中型船だと1 2 0ル長さが1 2 0ルで幅が2 0ルっていうんですけどもだいたいこの塚原の船は長さが1 5 0ルで幅が3 0ルですでその船が50艇あるんですねでこのような船団を組んでこの島の裏側に逃げ込むように船を隠してあるでこのこちらのですね 第一号艇の部分この一号艇もこの向こうの山によって小田原湾から入ってきましてから実はここ四角になっていましてその船が発見されにくいような場所にここに止めてあるんですねまあそうやってどんどんどんどん船をこの脇へですね着岸させたんでしょうですから船のはこういう向きで えー、止ままっていますのでここの石の石あるとこは戦備一番おしまいですねですからここの上の方にはダリンがあったり火事を取るような火事部屋があったはずですでこれがもっと前の方に行きますとこの石は出ませんそしてまたこの辺はもう造成されてしまっておりますので船体の端があった道路のなぁと思われるところにはですね小川が流れています、えー、当然、まあ、この道路がもう作られてしまっておりますので えー、端の部分は削られてしまったでもここに面倒くさい石が残ってるこの石をそのままにして、えーまあ、造成をしてしまったためにですね厄介なものはそのまま残したということになりますまあこれがですね今この本世紀最大の発見であるというふうに考えておりますので皆さんも是非秦の始皇帝の歴史観 っていうものをですね単なる伝説ではなくて芝千、えー、の書いた「真の木」つまり「真の国の死、えー」それを「季というものの中に「真樹」というものがありますそれから芝千の息子さんの書かれた「芝光」は公の書いた「支持通貫」この2つの書物をもとにそしてまたあ日本のここに到着をしたこの南足柄 市の塚原に到着したということは山を越えて富士吉田市です当然富士吉田市の忍野八海のところそしてその牧田にありますところの小遊という徐福の墓これらは土橋先生等 の, あの指示またお知恵を借りながら研究を進めておりますけれどもやはり重要なことは負担の本体がどこに漂着したのかとで 五、え、手、ー、以外の35手そのが日本の方に到着したのかという問題かと思いますでョ福たちはですね真の始皇帝から逃れてきていますのでおたちの名字を言ってはいけないお前たちを使うなつまり農民には名字がありません、えー、ですからジョ福たち名字を名乗らないというのが合い言葉で す, ですから日本人は名字がない人が多かったというのは実はそういう意味なんだす 服の末裔であったしです。このようにですね歴史というのは宮伝でありますとかそれが文書として残っているものそしてお隣の国中国の古代のしっかりとした歴史書もちろん時の権力者によってそれは塗り替えをしていますので、えー、国から人々が逃亡したとは一切言えー、いけない船が沈没したことも書いてはいけないから「風海」というふうに書いてみたりですね。それから 30年には何もすることはないというようなことを書いているんですが司馬公の指示、えー、通貨の方でその年女たち門に服していたと書いてあるこの門に服していたという子が問題なんですねそれは美人や残された者たちがの逃亡に加担しに全員男は首を切られてしまったということなんですそして その首をこれ切られてしまって更に、えー、で奪われて別の国の人たち秦の秦が神の神派の人たち秦を協力して助ける人たちに、えー、その土地を与えた彩の国の人たちの土地は全部取り上げてというようなことが支持通関になっておりますそしてそんな男たちは養上へ行ってそれを作ら 万里の長城に行ったらもう二度と帰っていんだそういうことがみんなの合言葉でしたですから、えー、こんないつね、えー、真の思考怒りを買って